この一杯のために撲殺してるグループトークの時間までまだ少し時間があるなスルメでも焼くかな またどこかの小学校で目に押しピン刺されたグループトークの時間はまだでござるかそろそろ同じお猿ばっかり数えるのも飽きてきたなお菊さんいつもそれ言ってるから今日はお土産 できたえ。マジでありがとう。さだちゃん、何を持ってきてくれたの？こたつの俺。崎山パンのポイントでもらえる？お皿ミームシリーズパパのお皿だけ足りない。マジでやった。昔集めてたの？それサンキュー。 パパだけ足りないんだつかそれを数えるの私数えてえー、まあそもそも毒消しの皿って一体何って感じだしねマジウケる<笑>この科学の時代に意味不すぎるしバカなんじゃないのっていう<笑>もう私もテレビから入いようかしらさだちゃんどう思うそれ言ったら。 私たちが一番非感覚的あとキャラかぶりは許さないたとえお菊さんでもああそのみかんちょうだいああ、この奥のやつよっとはい、私はこっちのにしようだいたいさ、キャラ付けだかなんだか知らないけど 1枚ずつ数えないといけないのがまず面倒なんだよねほんとそりゃ早くこたつに入りたくて声も震えるってこないだなんて面倒になってにしろはって数えたら<笑>オーディエンスのカードがちゃうけだわあれはひどかった漫画みたいな顔でポカーンとしてた <笑>井戸からのぞいてたさだちゃんもおんなじ顔してたねああ酸っぱいやつだこれか雇っこしない半分だけならいいよサンキュー食べたらそろそろグループトークの時間だね酸っぱー